え続きまして留学情報のコーナーに行きますえここ最近ハワイ長期滞在望まれる方も増えてちょっと聞いてみたい皆さんもいらっしゃるのではと思います今回はプロが連中ハワイの不動産情報っていうのを伺ってみたいと思います今回のゲストは銀座やハワイで不動産で大人気のファミリーコーポレーション株式会社ウェルネス事業部の新井さんにお越しいただいてます新井さんよろしくお願いいたします はい。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。アロハでございます。あの、荒井と申します。今日はですね、あのハ、ハワイの不動産事情をちょっともう、あの、取り、もう取り急ぎ、出しあの、約6分ぐらいの中でですね、凝縮してちょっとお伝えするので、えー、よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介で、ちょっと、私、荒井と申しまして、あの、普段は、あの、銀座6の方で、 あの日本のお客様に対応しておりますので、まあ皆さん日本にいらっしゃる間はぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい、ちょっと簡単な特徴でいきますと、私日本にいながら、まあ皆さん普段日本にいらっしゃる時は日本のえ在住である以上は日本の法律だとかえ日本の税務対応はです。 あのする必要も出てくると思うんですけどもまあ、この辺私どもはこう日本のやっぱり目線で、えー、あとはハワイで必要な。こうまあ、米国特有のまあ法律だとか、あのー、まあ、税務対応なんかも必要だと思いますけども、その日米両方の面からあの情報をあの提供することができるというのがあのー。 まあ、ポイントになっておりまして、まあ、ここにも書いてありますように、日本にそれをいながらにしてサポートすることができるのが、我々の特徴です。でおかげさまで豊富な売買実績を誇りでおりましてです、ね、まあ、2018年ぐらいのまあ話でございますけれども、まあ、売買件数で言ったら、まあ、我々の日本に会社があるかあのハワイ不動産取り扱う会社の中では、まあ、一番件数的には、えー、やらせていただいておるというところもございます。 簡単にこの不動産マーケット、この表が、えー、グラフで出てますけど、まあ、分かりやすく右肩上がりで、コロナ の, あ の, あのこれロックダウンがあった、えー、昨年 の,、まあ、あのから今年にかけてなんですけども、こんな状況でも物件価格がずっと安定して上がってると、でそれはハワイの不動産を片一言で言うと、安定マーケットってまあ言われます。じゃなんで安定マーケットになるのかというと、まあ、いろんな世界中、日本人を含めた。 世界から投資が集まるまたはハワイは島国で、まあ、人口も、えー、いっぱいいますので人体需要が高いだから安定マーケットになりますしまた世界から集まって、まあ、この繰り返しによって、まあ、な, なんだかんだなだらかな右肩上がりのマーケットが、えー、形成されているという人気のエリアでございますじゃあその、えー、人気のエリア今日はの私ども普段売買 を中心にやっっててまますすすけれどもも賃貸事情もですねちょとと触いいいきたいなと思いますハワイの賃貸事情でちょっと日本の初めてこれからあのハワイで家を探すってなった時にちょっといろいろ戸惑うこともあるのが、まあ、日本のような仲介会社っていうのがありませんので、まあ、一つ一つこうサイトをいろいろ自分で探しながら一つ一つあの問い合わせしたりしなきゃいけないので、まあ、ちょっと不便なところはありますよと。 で契約期間が1年という、えー、期間になる、まあ、最長で1年なんで、あのー、それ以降はマンス2マンスといって、1か月ごとの更新になってするというのが基本的なスタイルなので、に日本のようにこう2年契約で、えー、更新料を払って、また2年とかっていうのとはちょっと違いますよと。で その結果、どういうことが、まあ、リスクとしては起こり得るのかというと、貸主がまあ結局まあ強い、えー、状況になってくるので、まあ、マンスーマンスに突入すると、まあ、双方あの、解約するよって言ったら、解約しないといけなくなるので、まあ、突然、1年、2年住んだときにあの来あの、1ヶ月後、出てってほしいあの、45日とか65日後、出てってほしいって言われると、出ていかなければいけないというところがあるので、まあ 気に入った家でもずっと住める保証がないというところも一つ注意点かなとは思います、まあ、当然最後にまあ物価が高いというのが一つ挙げられるので、あのー、賃貸なんかもまあめちゃくちゃ高いです、えー、じゃあちょっとその辺の賃貸事情、まあ、実際の相場感なんていうのもワ引きを中 心, 中心にちょっとご紹介したいと思うんですがワ引き の, の今日現在、えー、まあ賃貸募集しているお部屋がワンルーム スタジオってのはワンルームなんですけども、ワンルームでも1100ドルから3500ドルぐらいの同じ 1, 1部屋でもこのぐらい賃貸 の, あの金額するんですね。で、3倍も違うっていうのはいろいろとそれは物件ごとにいろいろ特徴があるんですけども、じゃあちょっと今日、まあ、一番安い物件っていうのはどんな物件なのかっていうのがちょっと気になるかなと思いますので、その物件をちょっと軽く紹介していきたいと思います。あにる えー、なんか一見すると戸建て風の物件、えー、でございますけども広さが18平米で、まあ、本当に簡単なシ ャ, ワーシャワーブースがあって、まあ、本当に、えー、東京だったら6万円7万円とかで借りられるような、えー、ものでございますけども、まあ、ハワイとなると。 月1100ドルからというところになってくるので、まあ、当然これであのコンドミニアムだったり、プールがついてたり、セキュリティがついてたりとかすると、どんどんこれが1000何百ドルとかいったりするわけですよね。という、まあ、ちょっと簡単に触れたところでございますけども、まあ、こうなってくると、高いというところでいくと、じゃ借りるのと買うの、どっちがいいのみたいな話になるわけですよね。で多くの私ども 売買でおせあの対応してるのは子どもが留学でまあ賃貸でね、えー、生活されるのは先ほどのまあ退去しなきゃいけないリスクだとかもあるので、まあ、せっかくだから自分か親が買ってあげてそこに住まわせるたいなんていう意向があったりするので。 あのそれでよく比較になるんですが、まあ、借りたらっていうこと、左側、借りたらスタジオっていうところでも、あのスタジオっていうお部屋でも1300ドルから ま, あまともなものになってくるとかかるし、1LDK、ワンベッドでも1800ドルぐらいから、じゃあ買ったら、えー、何がかかるかっていうと、管理費だとか、固定資産税だとか、まあ、保険だとか、で月平均で言うと、ち、まあ、っちゃいお部屋だったら600ドルぐらいから。 もちろん、あのかあの維持費か、最低限そこで済むことができるんですね。なので、これだけで比較をすると、維持費だけで比較をしたら当然、買った方がいいということになるんですけども、まあ、当然、買うには最初のお金が必要ですよね。じゃあ、その辺のちょっと解説をしていきたいと思います。次ですね。ここここううういににはは当当然お金がががかかりりますなのでここがもう本当に入り口としてはあの、まあ、これが 当然できない方もいらっしゃるあのもう、ままあ、当然でございますけども、まあ、ちょっと事例で比較をしてみたいと思います。ちょっとあの今日サンプルで出した物件が 1LDK の, あの4444ナフワという物件で、今市場では4000万円ぐらいで、1LDK、1ベッドですね、出てるんですけども、例えばこの物件を買った場合、それを借りた場合は大体月1800ドルぐらいなんですね、1800ドルぐらい。 で維持費としては管理費、固定産税、火災保険で月平均が約、まあ、10万円ぐらいですよね。まあ、ここだけで見ると、あのーまあ、買う方が安いんですが、この買うのと借りるのと何が違うのかっていうのが、まあ、最終的な住、まあ、んだあとですね、あの実際にもうハワイから離れるとか、卒業、あの学校卒業したあととか、じゃこの買ったあととないの、あのー、借りるのでは違うのが、買う場合は、 最終的にこう資産としてまあ残っている状態なのでまあ当然売却または自分でお父さんお母さんが使うとかまたはそのまま他の人に他の留学生にして貸すそして収益を得るとかっていうオプションがまあ生まれるわけですよね。であのまあとにかくここで私が申し上げたいのはまああの別に借りる借り 買ううっていうのはあの、もちろん資産背景も違うのであのできる人とできない人なんかもいるとは思うんですけども買 う, 買うことによってさまざまな出口のオプションがありますよということですねなの で, でここではサンプルで4000万というのをこうあの、まあ、こう提示してますけど実際には私最近3組ほど、えー、そのあの留学のお手伝いをさせていただきて、まあ、2000万円予算であのいろいろと、えー 物件探しを実際に買われた人なんかもいらっしゃいますし、1000万円ぐらいの、まあの自己資金で何とかできないかなんて相談も対応してますし、あのこれはあくまでもサンプルでございます。あのなんで一あのこれ今後ですね移住を皆さんまたはあの留学を考えている方に関してはですね、まずは一旦まあ、どんなうう買えるか買えないかわかんないんだけどもっていう状態でも構いません。 あの一旦なんかいろいろと相談をいただくとあこういう方法ありますよとかあのアドバイスも、えー、できるかと思いますのであの気軽にご相談をいただければ な, な, なんていうふうに思いますあのー、まあこの後もですねあの一応これ終わりぐらいには私も部屋を立ち上げ別の部屋を立ち上げて、まあ、ちょっとした質疑応答なんかも、えー、対応できる、えー、ものも 用意してございますのでもし気になる方はまあちょっとなんとなくざっと聞きたいなんて方はえー、そちらの方にも遊びに来ていただければなと、えー、思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますちょっと駆け足でございましたけどもざっと、えー、賃貸事情売買事情ちょっとお伝えしましたありがとうございましたはい新井さんありがとうございましたえー、実はなんかハワイへの留学の機会に賃貸もったいないから長期物件買っちゃおうかなって言われる方が時々やっぱりいらっしゃるんですよね あの私もハワイ長かったんでそんなオプションがあったのかななんて今になってあの考えたりしますけれどもなかなかまあ難しいかもしれないですけどね、はい、大変勉強になりました。興味のある方は後で聞いいてくださいね